気持ちを込めて踊りたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。は、踊り子構え、せっ。 肩をたくさあさあさあ なおです。踊り子、感謝の気持ちを込めてお客様にありがとうございましたありがとうございましたはありがとうございました